皆様おはようございますおはようございま す, ご, います、はい、えご紹介いただいたえわらくりたと申しますえ今年は、えー、小学に上がったわたぷのかが旗でデビューではありますので、えー、前のお客様や近くのお客様、えー、気をつけてくださいドキドキ振ります旗が降ってくるのを調べて気をつけてください で他と、えー、子どもたちもそして大人も、えーとえーとえー、み皆、えー、さんが楽しんでいただけるように全力で踊りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 I'm sorry. 笑う君。